ご視聴ありがとうございます。旅する君の男子バオシです。この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。紀伊半島編第8話最終回になりました。ここに駅名表ありますけれども、現在地は奈良県奈良市の JR 奈良駅です。 青春18キップの回回数も残りりこれを使い切ったら終わりです今まで、初詣をテーマに、和歌山の那智勝浦、三重県伊勢市の伊勢神宮、そして奈良市内の三つの寺社区が回りました。もう初詣の方は、一段落ついたので、今回最終回にふさわしく、滋賀県の彦根に向かおうかなと思っております。今までの旅の中では、彦根駅は常に通過駅だったんです。なので、今回は、ちゃんと彦根に立ち寄って、彦根城を見て、そして、この 彦根城から琵琶湖畔を望めるようだった琵琶湖を見てその後角打ちができるお店があるらしいので角打ちというのは酒屋さんでお酒が店内で飲めるっていうそういうことらしいんですけど要するに彦根城に足を運んでその後角打ち体験をやるというこの2部構成で旅をしたいなと思っております今までよりも気楽な感じで見られる内容になると思いますので是非最後までごください、はい あと20分後に宮古島海賊という京都駅の快速列車があるのでそれに乗ってます京都に向かいそれから京都駅で宮古線に乗り換えますそれでは紀伊半島で最終回始めたいと思いま す, 電車が参りますご注意ください 13時53分発宮古寺改札京都駅無事乗り込みました彦根への第一歩は何とかなりました午後2時43分京都駅着きました 名残惜しいですが奈良から京都までお世話になった宮古寺快速とはここでお別れですお世話になりましたありがとうございました次は2番線3番線の岩古線に乗ります 当初の予定とだいぶ変わりましたので、この感じで行くと、安田と彦根まで行かないので、15時発の新快速、近江潮津行きの列車に乗りたいと思います。こちらですね、山科大津、草津、米原方面。彦根は米原の一つ手前なので、こちらの乗り場に向かいます。 まさにこれでですすね懐かしいです2年ぶり新快速対面式の座席あこれはありがたい拝んでしまったつい<音声>彦根のお隣の能登川駅まで来ましたあと数分で彦根駅到着します なんとか、彦根城を見に行くことができそうです。もうすぐ彦根駅です<音声>。京都から彦根までお世話になった新快速が前原方面に向かって出発していきます。 前原で切り離しがあるので、前方の何両かがそのまま大見中津まで運行するみたいです。ともあれ大変お世話になりました。彦根駅着きました。今までは通過駅にしてたんですけど、今回は主役になります。今から彦根城を迎えたいと思います。彦根城はそんなに遠くないです。西口四キロここにあるというのですぐたどり着けると思います。早速向かいたいと思います。 夕方になってきたんでちょっと肌寒くなってきましたね初めて降りる彦根駅どうか開き彦根城入れるかな改札で18切符確認していただきまして西口の方に出てきておりますそれでこの案内標識見つけたんですけれども彦根城先ほども申し上げた通りなんですが近気公園の中にあります 西口から見える彦根の町なんですが駅舎の中から彦根藩初代藩主井直政の像が見えておりますデデデデデデデデここからもう彦根城見えちゃってます楽しみだな早く実物をこの目で見たいこんなにワクワクしながら彦根に来たのは初めてです 奈良市内でも観光が早く終わったんで早く来れましたし当初の予定では彦根城行けない予定だったんでところが案外早く参拝初詣で終わりましたんで風強いなやばいな帽子飛びそう富山県の坊主を思い出す感じですけど、まあ、とにかく行ってみましょう近畿公園はすぐ近くにありますなぜならば あの駅舎から見えていたわけですからすぐでしょべっタベタの彦根市観光始めたいと思いますよ彦根城を見て琵琶湖を見てそして各地体験ができる評判のお店に行っていやー楽しみだな彦根城見えてきましたもっと信号が変わってしまう急げ急げ彦根城に散策できるのが 午後4時45分までということなんでここに地図がありますけどこっちですねさあ彦根城見えるかな多分ここで待ってません、ね、4時45分になってしまったら門が閉じてしまうっていうんであまり長いはできないと思うんですけど とにかく回れるだけで回ってみましょう。いろは松。ここにはいろはにほへとってあると思うんですけど、それに合わせて四十七本の松があったみたいですね。でね、この松の向こうから見える石垣が素晴らしいですね。鳥の形もいいな。 彦根ですからね、この方は絶対出てくるでしょう安政の大国の中心人物だったイ・ナオスここに歌を残していますそしてその歌詞がここに残っていますいやー、これすごいな彦根駅を歩き始めてからおよそ10分程度なんですけど 漆喰の壁がそびえ立つまさに城といった雰囲気の建物が出迎えてくれましたこれはすごいわで、ここにあるのが開国記念館みたいですねあちらが入り口みたいですお正月などで門松が飾り付けてありますだいぶ時間が押してるんで 門が閉まる午後4時45分まであと20分ないんで入れるかどうかほんと微妙なところなんですがお城の近くで見るだけでもね見ておきたいと思いますよ琵琶湖八景月明かり彦根の古城ってここにもありますからねさあ行きましょう今ダブルカメラが絶賛稼働中ですこの橋を渡って向こう側に門松が見えますからね さあまだ中入れるかな橋の上からもねこうやって川が見えるんですよねあちらでは檻のそばでカムたちが休憩中です彦根八景ということで本丸がそことにかく行きましょう 入場券、その他もろもろ、こんな感じになってます。大人1枚800円です、ね。最終入場まで残り7分。ギリギリしちゃった。博物館等々、こんな感じになってます。じゃあ、彦根城散策、始めます。やっぱり、お庭とセットで800円だったんですけど、残念ながらお庭の方はもう入れないので、後ろだけ見て帰ります。さて、彦根城。彦根駅からはあんな風に見えてましたけど、実物はどう違うのか。 券売所の方で本丸というか天守までどのくらいかかるのか教えてもらいましただいたい15分かかるそうです実際はこんな急な階段を上がるんだそうか遠目から見るのと実際に上がってみるのは違うなはい、上がりこの階段きついこんな感じですけど多分これ雨水を効率よく流すために切った溝ですよね 誰思いっきり眼鏡曇ってるよそして天主はこちらですここまで来たら何としても見てやる多分もうこの時間帯ほとんど観光で登場する人そんなにいないはずだから入りやすいはず なるほど。お城の中に、売店があるんだ。向こうに、川屋っていうことで、お手洗いがあります。ああ、辛い、ちょっと辛かった。おお、すごーい。<笑>南中、見晴らしの良さ、遠くに琵琶湖が見えます。こういう感じで琵琶湖見たの、初めてだなー。 あれが天秤ヤグラって言うんだそうです本日はご来場いただき誠にありがとうございますあと15分です16時45分にヤグラと天守の入場が打ち切られるということですだいぶ険しいんですよねこの階段がお抹茶お菓子付きって書いてありますけども時間的に終わりでしょう こっち側には時報所ありますさあまだ入れるといいなまだ門は開いてるよなここが太鼓門やぐおよび続きやぐこういう感じですねさあ行きましょう急がないと天使家見れなくなっちゃう なんかすごいな、カラスがいっぱい飛んでる。めっちゃカラス飛んでる。急ご、急ぎます。あ、いた。ヒコニャン。やっと見つけました。ヒコネ鳥。ここが月見台という屋根の跡なんだそうです。ここから見える琵琶湖の眺め。 最高でしょうねってやっぱ最高だっ た, っだったちょっと風強いけどここから琵琶湖に浮かぶ竹生島とか見えるらしいですでねすごいのがこんな雪をかぶった山が彦根城から見えるなんて思ってなかったすごいなこれ 若干物足ただいまの時刻が午後4時43分バタバタしてましたけどもまた表門の方に降りたいと思いますまだ放送は鳴ってないですけど今鳴りましたねしかし。 マスが多いなうんちしてこなきゃいけないそれは勘弁だなうんちを落とされるのは勘弁一度しんどい思いをしたからっていうのもありますけどまああっという間にチケットオフィスの方まで降りてきましたあとはこの階段を降りるだけです結構この階段急なんだよな カメラ持ちながら結構その出口が見えてきました。あともう少しです。出口出ます。たった20分ほどの滞在でしたけど、楽しみました。 彦根駅の方へ戻ります彦根城見て回ったことですし彦根に来たらやってみたかったこと二つ目酒屋さんでの架打ち体験やってみたいと思いますもうすでに電話で話はつけて撮影の許可をもらってますここがさざなみ酒店さんです お客さんがいなければっていうことだったんでダメだった場合はここで終わりですね聞くだけは聞いて入ってみます格打ちについてはこんな感じになっているみたいですね撮影 OK もらいました今からさざ波酒店さんのメニューをご紹介しますまずこちらがドリンクメニュー 一番興味深く感じたのは三種飲み比べ750円ですねさざ波酒店さんで滋賀の郷土料理船淵いただけるそうなんでご紹介したいと思いますまたさざ波酒店さんにはクラフトビールのメニューもありますじゃあ早速さざ波酒店さんで角打ち体験始めますかこれが三種飲み比べ750円 左から和弘そして純米酒薄に濁にりの七本槍一番右側が大二郎です早速飲み比べやってみようと思います後ほど船寿司が来まーすでは最初こちら純米天井の和寛いただいています いいけるっていうことはないですねむしろよく飲むタイプの日本酒と高山の酒の中間みたいなこんな感じですあくまでも僕の個人的な意見です続きましてこちらのり七本やりいただいてみますなんだろうね新酒だっていうんですけどふわっとした感じありますね 次の持ってるけど、これが大丈夫です飲んでますああなんだろう一言で言うとめちゃめちゃ飲みやすいスーって入ってくる感じこれはいいなぁうな寿司が来ましたこれがうな寿司です なずし、いただきましょういただきますこれ癖になりそうだ魚肉なんだけど、チーズを食べてる三種の見比べし終わったところでえこちらを頼んでみました、うん 酒造さんという近江八幡のブルワリーさんのクラフトビールでクリスマスエールアルコール度数 9% ちょっとスパイシーな味がするんだそうです温度が上がると味わいも変わるらしいですそろそろ飲み頃でしょうかいただいてみます実際に飲んでみると口の中にスパイシーな香りがふわーっと広がるような感じがしました ってきましたもう一杯いただいてこの旅を終わりにしたいと思います純米酒薄桜綺麗な名前だなと思って直感で選びましたでは最後の一杯こちらいただきます お酒の名前にふさわしい、い柔らかい口当たりですね。滋賀の酒って飲みやすいんだなっていうことを実感しましたというわけでさざなみ酒店さんありがとうございました感謝の気持ちを込めてごちそうさまでした角打ち体験存分に堪能しましたのでお店の外へ出たいと思いますいやー美味しかったいい思い出ができました この感動を胸に僕はまた新しい旅を続けたいと思います。 キー半島編と名付けた今回の旅行シリーズ。初詣をテーマに様々な神社、お寺を訪ねまして、僕にとってもこの2023年、とてもいいスタートを切れた気がしています。今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうかぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。全部で8本エピソードがあるんですけれども、その中でお気に入りの映像作品が見つかってくれたならとても嬉しく思います。次回の旅行シリーズなんですが、思い切って飛行機を使って島旅をしようと思い、初めて沖縄県石垣島に飛びます。 どんな旅になるのか僕も想像がつきません今いろいろと計画を練っているところですそういった何も決まっていないことからどんな旅になるか楽しみにしていただければ幸いですそれでは最後までご視聴ありがとうございました